マサチャンネルをご覧の皆様こんにちはマサチャンネルのマサですどうですかいい天気です今日はねちょっとまあ仕事もろもろありましてまあ、休みを半分潰した感じなんですけれどもせっかくね余ったこの時間をですね有効利用ということ で, ですね cb さんですいつもありがとう cb さん 納車されて、そろそろどうでしょう、1ヶ月経つかなっていうぐらいなんですけども、もうね、鳴らしも終わりまして、初回の、ね、点検もしていただきまして、オイル交換もフィルターも変えて、そして、ですねもう前に動画が流れてたと思いますけども、まさかのですね私、免許を取ってから27年間、一度も立ちこけしたことがないんですけども、見事にですね立ちこけしました。 そしてですね。その言い訳としてはですね。あ、どうぞ。どうぞ言っていいですよ。はい、はい、どうもそのね。言い訳としてはですね。足がつかなかったです。<笑>足がつかなかった。あれはね。あれはもうハードラックですね。しょうがないです。ちょうどねこう。左右コーナーですね。右コーナーの。 路肩に止めようと思って、結構こういう感じ で, ですね道路がバンクしたんですよね、で教授で教わったと思いますけれども、右足ブレーキ、左足着地っていうのが基本ですよね、僕ね、結構ね、基本守ってて、そういうふうにやるんですけど、こっち側がねこ、こっち側が崖だったんだよね、でなんかうーって思って、でちょっとね、の何て言うんですかね、左足着地できなかったんだな。 で右足でついたところ、そのバンクがついてて、足がつかなくて、こけたと、でこけた後もね、バンク側に倒れてるから、なかなかバイクも起きなくてね、本当大変でした、<音楽>まあそういうこともありますよね。 まあ、足がつかねえなんていうのはまあしょうがないですよね、どうにもなんないから、まあまあ、そんなこともありまして、クランクケースも直してもらいまして、クランクケースもね、通常だったらね、傷つかないと思うんですよね、ガードがついてるから、でこれもね、初回点検の動画にですね、立ちこけ傷を直してもらう動画にです、ね、であこれが原因で傷がついたっていうのがね、あるんですよ。 これはねデイトナのエンジンガードをついている方は、ですねデイトナのエンジンガードにこうちょっと、ね、プラスチックのスライダーがつくんですね、見えるかな、ねスライダーがついてるんですけど、そのスライダーからね飛び出たネジがクランクケースに突き刺さるっていうことがあったので、今ねネジを変えました、今突きてないので、ついこけても、た、ね、ない突き出ないっていうか、クランクケース、傷つくことはないかなと思うんですけどね、もうこけないけどね。 <笑>まあまあまあ、それでね、そんなこともあり、実はね、毎回ね、納車後すぐにね、まあ、神社とかに行って、祈願してもらってるのね、安全祈願で、今回ね、しなかったのよ、クロスカブはしたっけな、クロスカブはしましたね、今回しなかったの、でしなかったけど、なんか XADV の時したから、その時のお守りあるからいいやなんつって、サボったんですけど。 まあ、気の持ちようだけどね、やっぱサボっちゃだめだなということで、今回ね、いつもね、川越ね、氷川神社って結構有名なんですけど、そちらで祈願をしてもらってたんですけど、車両のね安全祈願、今回ね、違うとこに行きます、多分ね、初かな、初ですね、お寺さんです、もうね、こけたから、払ってもらおうと思って、厄払いじゃないけどね、で、やっぱね、払う、清める。 意味ではですねやっぱねお寺さんがね強いと思いますなんか役をけとかってさなんとか大シートがつくじゃん有名なところねで大知ってつくところはやっぱり神社じゃなくてお寺さんなので今回ねこう極めて払ってもらおうということ で, ですねお寺へ向かいますしかもですね川越とかでそういうのにすごく詳しい方に話聞くとひかわ神社よりもねそちらの方が川越市のパワースポット 来られているお寺さんらしいんですよね。まあ、そちらへ向かってですね車両のお清めお祓い安全祈願してもらいたいなと思っております。皆さんどうですか立ちこけに関して立ちこけまあ経験皆さんあるんだと思うんですけどね。僕ほとんど経験なかったんでなんで立ちこけするんだろうなって思ってたんですけどね。まさかね<笑>まさかねまあ、足がつかなかったとはいえ。 なんか、ね、元々、ローダロ側の方言ってましたけど、まあ、ローダウン消防軍の方がいらっしゃると、なんかもうバイク買ったらすぐローダウンしなきゃ、ローダウンしなきゃみたいな方がいらっしゃるっていうね話をされてましたけども、も僕もそう思ってて、なんでローダウンなんかするのかなって、それでバランスを取ってるのにね、なんですかね、こう車高の高いバイクで、日本人がもう絶対乗れないだろうみたいなバイクをね、ローダウンしようで売ってるみたいなのは、僕もそれだったらいいかなと思うんですけど、アフリカツイン。 うん、市場っというか、レンタルしたときにです、ね、あれがね、車高じゃなくて、シートポジションがローポジション、ハイポジションというのは変えられるんです、ハイポジションじゃないか、ノーマルポジションか、変えられるんですけども、もうね、絶対的にハイポジションというか、ノーマルポジションの方が、もうバランスいいのよね、確実に、ただやっぱ足つきはちょっと怖いぞっていう感じがあるんだけど、怖いぞっていうか、ね、で、まあ、ついてるからね、足ね、両足、つま先はつくので。 つま先ついてるやべったりつかなくても変わらなくねって思っちゃうんですけどね、ずっとそういうふに思ってましたけど、まあ今回こけたんであんまり言えなくなったかなみたいな感じはしますけれど、ただ、あんまりこう車高を下げる意味はあんまないかなと思いますね、片付けばどうにかなるし、特にクロスカブみたいな軽い車体でね、ローダウンってもうあんまり意味ないかなって僕は思うんですけどね、ハンター株とかもなんかローダウン、ローダウンとか言ってる人いるけどね。 いやわかりますよ、150センチぐらいしかない女の子でね、もう足がもう両足つんつんで片足しか、形のつま先しかつかないみたいな人はね、そりゃもうローダウンした方が安全かもしれないですけど、まあ、僕が164センチで困ったことがないんで、別に、どんなバイク乗っても、まあまあまあ、ありますよ、たぶん、例えば僕、CB 買う前にテネレ考えてたんですけど、テネレさんもね、ローポジションで買おうと思ってなかったんですよ。 30何ミリ低い様で出てますよねだけどあれは僕買う買う気なかったんですよね車体も軽いし ローポジションのもの、ロ ー, ローダウン仕様のものは、足つきチェックをねしたんですけど、まあ、これね、ショート動画で流れてるんで、もし気になったら見てください。なんですけどね、まあローポジションって多分問題なくつくんですよも、もちろんなんだけどね、あれだったらハイポジションでも問題ないかななんて思ったんで、買うんだったらノーマルの車高のを買いたいなっていうふうに思ってましたし、シートがね、 お, おっしゃってまっすぐ気味じゃないですか、これってなぜかっていうと、前座あったり後ろ袖ったりとかするからなんですよね。なんだけど、ローポジションのロ ー, ンーローダウンシートか、さらにローダウンシートだとこう、こうなってるんですよね、そうするとポジションがすごくスポイルされるんだよね、実はね、僕が乗ったのはノー、えー、とローポローダウン仕様のローシート仕様だったんですよね。あこれはないないって思っててて思 もし買うとしてもねノーマル車高ノーマルシートかなと思ってましたねだって乗っていなきゃわかんないでしょそれで決定的にダメだったらさ車高下げたりとかすればそこからで間に合うと思うんだよねさあ254のですね川越市街ですねそちらの方向に入っていきますそうするとねもうねすぐね目的のお寺さんがありますさあ川越市街の方向に向かっていきます さあ、看板が出ましたね。はい、こちらを左折していきます。さあ、見えましたよ。これどうするんだろう。バイクはどこに停めるの。 バイクはどうすればいいのでしょうかいはい はい分かりました。 すいませんこれあのバイクのなんかこう祈願みたいな受けたいんですよその場合はどうするんですよねうんもう中なんですよはいここ止めなくていいんで止めるのではなくここから出ちゃって い, いってすいませんでしたえっとこの脇を抜けてなんか本堂の脇にお払い場があるからそこまで持ってっちゃって 車祈願所っていうふうに書いてあるので一応ここに置いとこうか。 それではね、祈願ししていいたた。だきましたいや、すごいね、今まであの神社でね、なんかこう、車輪車輪終わりみたいな感じのしかしたことなかったんですけど、すごい、もう10分、15分ぐらいね、しっかりね、お経を唱えてくれて、いやー、これね、お寺さんって本当すごいなって思いました、ありがとうございましたお、お綺麗な着物の方がいらっしゃいますね、いやー、すごいでしょ、北イ というわけでですね。まさチャンネルはこの動画だけではございません。たくさんたくさん皆様のためになる動画アップしておりますので、チャンネル紹介動画をですね。ご覧になられてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。川越大師様ありがとうございました。それではマーサチャンネル、これにて失礼いたします。さよなら。